みなさんこんにちは写真家、タイムラプスクリエイターの成沢裕之ですどうもニコンさんからベインズあ、大きいこのニコン Z1424-2.8S っていうのをお借りしましたはい私もめちゃめちゃ期待してたレンズなので実写性能がすごく気になってたんですけども実際これで星を撮ってですね、えー、見ようと思います で、あの今日、まあこれせっかくなので、この中を開けるですね。開封するところからご紹介したいなと思います。それでは行ってみましょう。 えまずこのニコンさんのレンズを開封する前にこのレンズねすごく歴史があるというかその成型写真で非常にインパクトのあるレンズの光景なんですよなのでちょっとその辺りの歴史をちょっと語らせてもらっていいですかねはい、まあ、この歴史をしまあ勝手に自分の勝手な解釈ですけどこういう歴史を知ると多分このレンズの 立ち位置といいううか凄さっていうのも、多分分期待度もね分かると思うので成形写真が撮れるようになり始めたのは多分15年ぐらいい前だと思います今となってはもう撮れるの普通になりましたけど、えー、その前は15年前よりもっと前、ね、はフィルムカメラでしたからもう成形写真って撮ってるらっしゃる方はいらっしゃったんですけどフィルムカメラだったので感度が上がらなかったんですよね。 上がっても800とか1600ですからで大体撮り方としては星をこう線にする撮り方ですね1時間とか2時間とかシャッターを開いてその間にこう地球が自転しますから星が線になって映るとで星空と風景の軌度が、えー、合うような場所で撮りますから大体その下の風景はシルエットで星が線になってるっていう感じですね手前の風景が明るくてなおかつ星が点で撮るっていうのは 当時は絶対できなかっったた無理だったんでですよでそれができるんじゃねえのっていうふうになり始めたのがキヤノンの EOS5D の登場ですよね初のフルサイズセンサーが搭載されてあれ感度が結構いけるぞということで成形写真できるんじゃねえのっていうまあその時成形写真っていう言葉もなかったんですけども星ナビさんがね、えー、生み出した言葉ですけどもで えー、そのいよいよ本格的に成型写真が撮る人が増えたのがその次のカメラキヤノンの e o s 5 d m II ですねこれ私も使ってましたけどもこのカメラが出てからですね感度が6400とかでも結構いけるような感じになってきたんですよでえー、とその時に使ってたレンズっていうのはみんなやっぱり単焦点レンズを使ってましたズームレンズではね えー、なかなかコマ周差も多かったり周辺原稿も多かったりでなかなか星空を映すに適したレンズではズームレンズでは当時なかったんですよ今はあるけどでみんな単焦点レンズを使ってましたね当時は何使ってたんだっけなキ ャ, ノンよキャノンの、えー、14mm の 2.8 とかでしたっけ まあ、そういうのをやっぱ結構高いレンズを使ってましたよねみんなねでそんな中で登場したのがニコンの1424の 2.8 まあ今日紹介するレンズの1個前のレンズになります、えー、それをレンズが出た時にみんなびっくりしたんですねズームレンズでは星なんて撮れないよって思ったのがいけちゃうと、えー、しかも そ, のそれぞれのズーム域で単焦点並みの画質が出るなんて言われてね その時デメキンレンズっていう言葉が定着したのも多分そのレンズが出てからだと思いますねもうインパクトがすごくてでただでさえ星が取れる機材って少ないのにそういうものが出たもんだから当時撮影した人はみんなボディはキヤノンで 5DMX とかあとその後出てくる 6D とかねでレンズはニコンの1424の 2.8 っていうのが結構多かったで私も それれすごく憧れの組み合わせでしたよねでそんな中でえこれは超高角ズームっていけるんだな星空っていう車体が、えー、と新しい車体として注目されてレンズメーカーカメラメーカー各社ですね開発し始めたんですよ。でタムロンさんが1530の 2.8 これ G2 だから1個前のやつですけど本当は、まあ、それを出したりとかあとシグマさんがこの14。 ミリの 1.8 っていうレンズを出したりとか、まあ、この他にも SIGMA さんは 14-24 の 2.8 っていうのを出してますねあとはあの以前のレビューでも公開した TAMRON さんの 17-28 の 2.8 とか、まあ、そういうレンズが次々と出てきたで今ってどのカメラメーカーもこういう超広角レンズって出してないメーカーって超広角ズームレンズかって出してないメーカーって多分ないですよねみんなやっっぱ出すようになって そのぐらい定着したんですよ、まあ、そのきっかけが今回の紹介する 14242.8S の1個前のレンズだったってことですねだからまあニコンが当時成型写真業界に与えた影響っていうのはものすごく大きかったんですよですからこのレンズにはもうめっちゃ期待しちゃうんですよね これ今日はこれ、辛口目にレビューをしようと思います。まあ、値段もね、30万以上するからさ、すごい高いレンズなんで、妥協は許しちゃいかんですよね。はい、じゃあ、早速、話が長くなりましたが、いよいよ開封してみましょう。これ片づけます。はい。ちょっと、でかいですね。もっと高い三脚つけて、俯瞰しないとだめですね。えーとこれで 中を開けるあもう普通に開けちゃった<笑>中を開けると、これ、トり説ですね、トリセツとこれケースかな、ニコールって書いてるケースがつ、はい、いてます、はい。まずこれがありますよと。で、中を開けると、大きい箱が出てきました。この箱を開けると、んなんか蜜つ入ってるよ、トレンズフードですね。 レンズフードが入ってます結構大きいレンズフードですねであこれもレンズフードじゃんこれもレンズフードだよあーなるほどね大きさが違うんだこっちでフィルター系切ってやるんだね1 1 2ミリのフィルターがくって書いてあったからレンズフードに付けるんだ高和式ですね で、えーと、これがレンズキャップですね。このレンズキャップはそうか、まあ普段はこれでいいけど、ちっちゃい方でいいけど、大きい方のレンズキャップ、まあ、フィルターつけるんだったら、こっちのレンズキャップ使ってくださいよってことだね、はい。フードが2つと、レンズキャップが1個はい、入っています。 で引き続き中敷きを外しましてはい出てきましたよもう中身入ってないねじゃあこれは片付けますはい出てきましたよ私も実物は初めて見ます あーこれかあー液晶ついてますね液晶が1二2 4 2 8だいぶ小さいんじゃないのちょっとさっきの例でもう一回持ってくるわサイズの比較ねちょっと横に寝かして大丈夫かなこれサイズ的に 結構小さい部類に入るのかなちょっと待ってよまずこれが、ま、ずこれが、えー、こっちがフジフィルムの8から16の 2.8 ですね a p s c 用ですあんまりサイズ変わんないねこっちがシグマの14の 1.8 ですけどあ重さが全然違う重さが全然違うこっちのい随分軽い大きさも こっち前玉でかいからねでこれがタムロンの1530ですけど あ, あのねまあ大きさもちょびっと小さめですけど重さが全然違うわすごく軽いレンズですね軽いってプラ使ってねえなプラスチックじゃなくてこれ樹脂かな樹脂製っぽいですねあのプラスチックなんで嫌かっていいとですね まあ、北海道で経験があるんですけどすごい極端に寒いところで撮影した時に、ま、マイナス20度とか30度とかですけどあのプラスチックが素材に入ってるとプラスチックってね寒さで歪むみたいなんですよねでピントがずれたりとか、まあ、そもそもピント合わなかったりとか、まあ、そういうのがあるんですよだからちょっと今気にしたんですけど、まあ、樹脂性っぽいのかな うん、ちょっと確認しておきますけどはいでレンズキャップがね結構変わった形しますよこのフードのこれに合わせてキャップがこう分かるかなこれ分かりますかねレンズキャップがねこのフードの形に合わせて切ってあるんですよねだからこうこのレンズキャップ外入れる時にこのレンズフードの形に合わせないと はまらないいっぽいですね、はい、ちょっと変わったレンズキャップになっていますはい実際レンズを見てみましょうあキャップーズしたらなんかなおさら軽く感じるな、まあ、コーティングは見事ですねコーティングは見事ですねでこれ不思議なレンズですね成形写真って 一般的にね、こういうデメキンのレンズじゃないと周辺像までその真ん中から四隅まで、ね、あの圧倒的な改造感っていうのは生み出せないですよっていう話だったんですけどこれデメキンぽデメキンじゃないんですよねこれねどちらかというとまあちょっとこう出てますけど私もいろんなレンズ見てますけどちょっとこれは。 どんな写りするのかイメージできないな。つけてみましょうかいい、ね。あ、Z 六ツも借りお借りできたんですよ。で、こっちはこっちでまた別にレビューしようかなと思ってるんですけどねあ。こういうサイズ感だ。こういうサイズ感ね。えっとこれが私が今まで使っていたニコンの Z 7で使っていた組み合わせですね。タムロの1 5 3十二 FTZ マウントアダプターをつけて。 Z7 をつけてますで今回これは、まあ、Z マウントなのでそのままストレートでつけることができるんですけど全然違うねサイズねはいでここの「ディスプレイ」ってボタンを押すと今 14mm って出てますね、まあ、焦点距離何 mm かってのが分かったり、えー、これは F 値ですね F がどのぐらいかっていう こっちでも帰れるし、こっちでも帰れるという感じですね。で、もう1回押すとあピントね。あ、これはね。これはいいですよ。これ大事なんだ。あー、うーんとね。欲を言えばこう。無限遠と2の間がもうちょっと欲しいかな。あー、すご こ, ここね。ここの幅結構使うんですよね。ここの表示は自分結構大事であの。過焦点距離って言うんですけど。 センサーサイズと焦点距離 F 値からそのピントをどの辺に合わせれば手前の風景どのぐらいから無限までピント出ますよみたいなねそういう計算式があるんですよ。の私の写真見た方でよくあのピントどこに合わせてるんですかって聞かれる写真があるんですよね。手前からこう奥までピントが合ってるように見えるような写真があるんですよ。こ う, こういうこういう写真ですね。こういう写真があるんですけどこれはまさにこの可焦点距離を。 調べてってってそのフジフィルムのカメラがまあ使ってるのもそこが理由なんですけどフジフィルムのカメラって後ろにねあの、えー、と距離計が出るんですよだから可焦点距離を調べておいてそのレンズの組み合わせですねの可焦点距離を調べておけばこのぐらいでピント合わせておけば大体、えー、ピント合うんだろうなみたいな感じ で, で前の被写体までの距離もどのぐらいまで近づいていいかっていうのが ちょっと お, およそ判断がつくんです、ね、で、すねそれはフジフィルムさん以外のメーカーではあんまりついてとこないんですけどニコンのこのレンズはつくんですねでね多分ちゃんと計算しないですけどフルサイズセンサーで 14mm で 2.8 だと多分ね過焦点距離で中そのピントを合わせるべき位置がこの2と無限の間ぐらいにあるんじゃないかなってこれもしこの動画のニコンの開発の方もし見てたらですねここ3つくっ てしいかな、うん、ちょっとここから2の先が無限だとちょっとざっくりすぎるかなまあねちょっと使ってみないと分かんないですけどうんどうしてこんなに私はこのレンズ期待してるかというとニコンのこの Z マウントってねえー、と1回レンズ取りますニコン の, このバッテリーを抜くと ここシャッター降りるんですよ、ね、センサー丸出しにならないんですよ。でね、えー、とここのことをこれフランジ系っていうんですね、ここフランジ系っていいます。要はニコンの F マウントっていうのはここがすごく小さかったんですよ。すごく小さかったんですね。えー、懐かしいカメラを引っ張りますちょっとほこりかぶってて。<笑> えー、ニコンの F マウントっていうのがここですよねこ れ, これがニコンの F マウントってやつで他社と比べて小さかったんですよニコンのだから周辺原稿の元になったりとかしてたんですけど、まあ、それを大きくしましたよっていうのがもと、まあ、元々の Z マウントの開発目的だったんですねこれ今業界で一番大きいフランジ系なんですよねでもっともその周辺原稿とか えー、にはは強いカメラのはずなんですね四隅の隅々まで行き渡りますしなおかつ、えー、ミラーレスの構造にすることでこのセンサーとレンズの後ろ球の距離が短くなりますから F マウントの場合はこんだけ距離があったってことなんですよこの FTZ アダプターのこの分ですねこんだけ距離があったんですよこれね望遠鏡もそうなんですけどセンサーから離れれば離れるほど やっぱりそのレンズの設計って難しくなるしあの周辺原稿とか収差とかがまあ起きやすくなるんじゃないですかね。うん、なんですけど、えー、このミラーレスにすることでレンズの後ろ玉とセンサーとの距離がめちゃめちゃ近くなるので設計が楽になるんですよ設計的に有利になるっていうところがまあミラーレスの最大のメリットなんですよね。 つまり自分の勝手な考え方にはなりますけどもこの Z マウントのね Z マウントにしたことの意味ですねそれが一番発揮されるのはこのレンズなんじゃないかなって私は思ってるんですよ周辺まで隅々まで光が行き渡ってそれでいて周辺までちゃんと点で撮れるっていうところね で前回のこれの前の機種ですね1424の 2.8 がものすごく評判のいいレンズで、まあ、歴史を作ったレンズだったのでこいつにはめちゃめちゃ期待してるよっていう、まあ、そういうことなんですよで実際ちょっとフードつけてみましょうか通常のフードはこっちですね通常のフードはこちらはいこ れ,、ね、あこれ借り物なんでこれシールー でえー、とこっちだとフィルターがつかないのでこっちらですねここに1 1 2ミリっていうですねめちゃめちゃでかい、えー、フィルターがつきますまあそれなおかつ、えー、と後ろにもさせるんですねこれねはいここここにもさせるように なっていますこ成形写真の定番フィルターでこれリーっていうメーカーのねえーソフトフィルターがあるんですよ。これ中お見せしますとペラペラのシートタイプなんだこういうペラペラのシートタイプになってましてでこれを切って使うとそこに差し込むってことですねで私はこういうい風にですね。 このシールはこれ実行といえばなくさないように、ね、こうコンパクトフラッシュケースにこう、えー、切ったやつを入れておいてです、ね、これ刺してみましょうか本当はもうちょっと丁寧に入れるんですけどあらかじめ切っておいたんですよこのぐらいのサイズだってあのホームページに書いてあったんでね、まあ、こんな感じでつ、はい、けるとこんな感じでつきます でこれで、えー、ソースフィルターの効果が得られますよと。でこのレンズの前と後ろどっちに貼るのがいいのっていう話なんですけど前につける方が便利ですいろいろ付け替えができるんでただ、えー、前につけるとこの レ, ンズの、ま、レンズとフィルターの間の距離が必ず出ますん で, でセンサーからどんどん離れていくので周辺の、ね、星の像がやっぱりちょっと歪むんですよねビヨーンって伸びるんですよ。 で後ろに貼るとその製造の伸びっていうのはないですなので両方選べるっていいうのはすごいですごでね、うんまあ、この辺は好みだったりとかしますけどやっぱり星空の描写を大事にする人ほど後ろにやっぱりこのフィルターを貼りたがるので、えーまあ、それでもいいですし前にも貼ってもいいですしっていう感じなんでしょうね。 でねえー、と私はまあ角型フィルターを使いたいんですよ。で今、えー、各社いろいろ開発してるみたいなんですけど現状はこうカニさんがねこのフードをカットしたやつをね販売されてるんですよ改造してるやつですね。でこれを使うことでちょっと半端になってきましたね。 これを使うことで、カニさんのフィルターがつくみたい。えー、このカニさん の, このフードをカットしたものをこういうふうにつけて、でここが 112mm になってますから、えー、カニさんのアダプターで、えー、112mm から 150mm に変換するアダプタリングがある付けて いけど、まあ、しっかりはまります で, でこのフィルター枠をつけると、はい、こうすることでカニさんのフィルターが使えるという感じですね角型フィルターですねあのカニさんの動画私以前にレビュー作ってますのでぜひそちらもご覧くださいこれを 現状はこういういいいい風にやるのがいいみたいで、今、フィルターメーカー各社、アダプタリング開発してるんだか、発売してるんだか、やってるみたいですね。でこ今つけてるのは 150mm っていう、すごく大きい枠のフィルターなんですけど、100mm がつくみたいなんですよ、このレンズ。これ、すごいですよ。こんだけワイドなレンズで、100mm っていう小さい幅のフィルター、 格安フィルターつけてててられないっっマジかよよ感じですよねだからさワンサイズ小さくできますから持ち運びももっと軽くなるし使いやすくなるっていうことであの、まあ、西さん蟹さんあと H&Y さんかなその3社が自分の見てる限りだと1 0 0がつくフォルダを開発中みたいな感じでねやってますんで、まあ、このレンズに合わせてちょっとフィルター ターホルダーのシステムも入れ替わり必要がもしかしたら出てくるかもしれないですね。というわけで開封、えー、所感は以上になりますかね。実際ですねどんな写りをするのかまあもう前評判のいいレンズなんですけど実際どんな写りをするのかは今後検証していきたいと思います。 以前にタムロンさんの動画でやったみたいな感じで画像処理しながらレビューっていうのをまたやろうと思ってますんで Z62 かでお借りしてるのでこれで撮ろうと思うんですけど、まあ、これがまだ Adobe さんのソフトが今現在まだ対応されてないので対応してからですかね一応撮影して対応したらその動画をアップしようと思っていますのでそちらもお楽しみください、えー、それでは今日はここまでになります、えー さよならバイバイしたっけねー。うーわなんだこれ。ええー。すごいぞ。うわー。ひえ。全部点じゃんうう。うわ。こんなの初めて見たかも。すげー。 マジか。やべえな、これ。